ダンシッドアバトはあきましたおお、黒も一緒だね破滅ありかー黒スキルチェックうまいね破滅ないなー宝箱漁っちゃお回復1回分ゲット お超かナイスーよし回すぞーチェイス頑張ってくれてるね 買ってどっちだろうこれつけたら助けに行くからちょっと待っててねすごい手振ってるけどどっちの意味かなこっち来たー。 早く助けに行きたいけど、近場にマイケルいるなぁ。血族助かるなぁ。仲間が救助してくれそう。よしあと一台か。あれ心音 Yeah! びっくりしたー。 どこ行ったノーワン、他の人がいたのか。急いでノーワン探さなきゃ。おお、あれじゃないの今壊すから待っててーよし、オッケー。まずい、もう一人倒れた。 仲間はゲートにいないかこの状況で血族は熱いドワイトに治療してもらう高台から凝視してるなーあ僕救急キットあったんだ なんとかドワイトと連携取って、助けたいね。僕がまずバレる。マイケルが僕の方に来る。僕がバレたことに気づいて、ドワイトが地下救助に行く。ナイスドワイト。危ないタイミングでごめんね。 他の二人大丈夫かなこっちのゲートも開けなきゃねあの子は二回目かなあれマイケルがこっち来てる 復活してくれたね僕養子されちゃうから出るよ